はい、よいしょ<笑>やっと今日本当は昨日帰ろうと思ってたんだけど仕事が終わらなくて大みそかに帰ることになりました今から行ってきますやばい入んない入な、はい、それでは行ってきます いいーーお邪魔します<笑>、うん<笑>うん、ビールをいただく<笑>あ、い、え、い、ー、ゃんそれ食べるの<笑>うん、こぼさないね。ここじゃのっけたら一緒におい、おいしょ ービよ<笑>いしいょ。乾杯 これを食べてますちょっとお姉さん、ここはさ、向こうで食べてえ、なんで子供のたの遊びながらえ遊びながら食べていいって言うの遊びながら向こうの部屋で、ね、あの、あれで食べてあっちで食べてってことてそうそうそう、行ってらっしゃるほんにはいなんであの、青いの引いたじゃん、んピクニックみたいなピクニックにしてよしていいんだてここのピクニックエリアで食べなさいってマジョン、なゃん、ちょっとご飯食べさせてよいしょ いや よ, かったねよねえいいいい<笑><笑><笑>組み立てなきゃいけないんだね。 れ、う、れ、ん、う, うなるんじゃんは超可愛いい<笑>、ね、<笑>ほらお湯あっ釣れた上手 1匹目いいね、はい ももももうちょっとはいどううううど怖くないの<笑>かわいい。<笑>もうちょっと<笑>はいのははよ。ょちっ何でもいいよ。 これ出す、うん、まだ出さないですいやちょ待っっと待て、順番にあかったそれは順番にな っ, た<笑>れあってないれないたでしょ。乾杯 お父さんにも乾杯してあげてしょあしああそうだねお父さんにも乾杯しようあかお父さんのところにビール置いてくるわえー、じぇここも連れてくればお父さん、うん、連れてくるそうするそうするそしたらい、うん、らないん、うん、よいしょかんこれライムって感じがしてるライムは緑色だと思うよ違うってしてるのんこんなコップにコロナビールを入れてるんだけど<笑>黄色いライムなんだって もんだと思うんだけど。<笑>怪しいよ。<笑>乾杯、改めまして、乾杯。来年もよろしくお願いします。えー、今こんな感じ。サラダと、あとは。<笑>はい、数の中。はいはい。 よいしょ。湯気でダメに な, らないいいいいだたただだすうううんしあ、りがと ああ、あつけけないの、まあ、いいのま、うんうん、もうつけるよ、うん、お出いしてちょ、うん、っと入れ て, うっ て, ていいっすね。 オッケー。白子、うんいい。ありがとう。え、ここ？うん。多分コーヒ入ってると思う。ふるふる。うわ。この風いいわ。美味しいね。うん。食、うん、いつもより高いもんね。<笑>またお金の話始めた。うん、<笑>乾杯。例えば午前中に頼んだものがさ、<笑>午後までに取る、食い届くとか言うならわかる、うん。それはないでしょ？あ、それはね、翌日だね。でしょ？うん。 までしてちょっとけきになっちゃ困るのとうだ、ね、もうん。ちょっとなんかっちゃい子でいいよ。こっち 取れないんだよね。お父さんがいたら日本酒一緒に飲みたかったん。うんだね、うん。一人でさすがに日本酒け。日本酒だけが高いのだったら飲んでない。あ、そうなの、うんまね、じ, ゃじゃあ今度なんかさ、うん、美味しい日本酒買ってくるよ。うん。これしかないからね。やめよう飲んでる。美味しい。うん。 しいね食食べべるるるるとたたっっってて感じじ、ね、だいいごめん始始始まままちゃゃよ今今今今日日日日ののなや<笑>何日だと思ってんの <笑>ああもう<笑>面白すぎでしょ。あさってくるんだ。明日かと思ってた。うん分かった。だってあさってみんな集まるでしょ。うんそれであさってにしたんだ、うん。知らなかったんだけど。近いならいい。うん。土日大丈夫、うん？明日来てもいいけど泊、うん、まれないんでしょだって。 あとピザがあればいいね。 うん、私 は, 私はもう一枚の年賀状全部書かないっていうのは。<笑><笑><笑> あ、美味しそう、これちょうどいいわ、量が。はい、はい、じゃあ、おめでとうございます。私もよろしくお願いします。あましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。乾杯。うん、炭酸もらおう。あ、はい、うん、母はこれを飲んでます。もっと薄い、こ、だから本当の黒糖って感じ。本当の黒糖。うん、ええー、じゃあ、あ黒糖好きはいい、ね。 いいいいただだだきます。個、ね、個ずつ、ねみんなね、<笑> 1個ずつつ<笑> ね, ね、ね。いいね。ね。み、うん、うんななってうのは人人用用お箸でよけど全全部部とりあえずずず少少しずつ少しつつ取って、て中華から全部入れてみる。うぞ。初日のでは結局見れなかった。うん 起きてたけど見ないだろうなあと思っう<笑>、まあね、だからツンツンってやったのにあそれでツンツ ン, ツンってやったけど全然起きそうにないからもう無理と思う<笑>ごめんねいやいいけど<笑>これで一種類全部入れたかな入れた入れたいただきます、うん、どこから青火からいくかあスプーンをした方が良かったかなどう美味しい、うんうん、美味しい、うん、味つけこんな感じで私はちょっと うんちょっと若干二日やギブラからみかんを食べてまーす開けましたおめでとう<笑>が取れましたやったし玉ですおめでとうありがとう開けましたおめでとうじゃあ何？にー今日そしたらついでにあげや向かってって菜箸がない菜箸だけね箸もないのお祝い箸もいいよお菓子なんか選んでくださいお酒買って ってうん、こちゃんもお菓子選びな。何が良さそう。まこれ買っていこうか。うん、こちゃんもこれでする。は、う、い、ん。あ,、うん、あこちゃんもじゃあお揃いだね。え、うん、いっちゃんそれでいい？うん。綺麗か。ね、うん。綺麗だね。うん可愛 い, い。<笑>一緒に休憩して。<笑>ただいま。さ綺麗だし、秋のムス。<笑> 髪が綺麗だ。ヒュってやってるの。み<笑>さん、動画をコメントにしてくださ い,、はいい。とりあえず、なんか母がお風呂に入ってるので。で、飲んでてね。うん、飲 む, 飲むなん。なんか飲むものがあれば生きてるんでしょ。<笑>生きていける。お菓子もあるし。声が聞こえないあ、ごめん。今撮ってるから。いいや。 そこで裸になると映像に映り込むよ、うん、嘘だよ、大丈夫だパンツ映ってないから大丈夫だ よ, 夫だ夫だよ、うん、どうでもここで着替えるの分かった、その時は止めるから、うん、平気で<笑>明日もこれ着ていようかな、うん、いいんじゃない可愛 い, いから、うん、はぁ、あ…老い子と老い子さん、そんで疲れちゃっ<笑>母はなんか遠くからずっと喋ってるし、うん <笑>なんか言ってる今は母がお風呂にやっと入ったから<笑>入る入るって言っなかなか入らなくて入ったから出てきたら牛タンがいてくれるらしくて牛タンがパンご飯です<笑>これ牛タンとおせちか昼間食べたおせち きゅうたん。じゃ、乾杯しましょ う, しよ う, しよう、はい。はい。炭酸はどこに入れとるの。炭酸はここにあるよ。え、はい、待ってね。うんまあ、じゃ、乾杯、はい。声出してもらえないの、はいああ。出すよ。テレビね。うん。あーあー、美味しい。レモンはかけませんか。うん、レモンかけない。 長めめ、ね。うん。最高だ。これは美味しい。レモンかけたいね。レモン。レモン待ってるね。うんうん。めちゃくちゃ美味しい。ふふ。 <笑>いいよ、乾杯ってお母さんも言えい<笑>レモンタワーか、うんないもんおやつ食べる<笑><笑>、うん、もういいです、ご飯ちゃんと食べてなんか最後、お料理食べさせてね うんげーおいしい味めっちゃ濃いけど、食べてみる、うん、いいね、うん、うん、愛いね、うん、確かにごまん中だもんね、うんうん、ごめんね、うん、はお、あ、いしいわぁ寝てたよございます。 ただいまでもないか。分かんないよね。え、マジに一番よかったと思った。強く来たね。よく来たよ、二時間かかって、二時間。おはよう。えー、妹の朝ご。はんつがつむ。<笑>頑張れ。<笑><笑>焼いてる。はい。ありがとう。ど だ, っただってあれだもん。味付け。うん。う いしくできてたっ て, 言ってたさん足持ちこよっっ、うん、ま、たピザが焼けいよ来たましたおめでとう。 恥ずかかしあっているな、もうダメななななだだねババイバイ、じゃああげない、ね、<笑>いっちゃいお酒だから、ね、大きくるららきと飲めないやつただなんで あ, ただああそっかビールはもうなかったんだ。 ビールがなかっんか茶たいかう<笑><笑>こうちゃんのお水あ持ってこようかオッケーそうだね。に乾杯したいよねどけえ、なんかブロッチャイのやつ。 ここれだこれだ ね, これだ ね, これね乾杯<笑> 乾杯<笑>乾杯乾杯カメラにいみだってちゃ、うんピッチャーでよく食べてない 正しいい。いいい。いね。ん<笑>、うん、私好きとっゃよ。けてて、うん本当に偉いうん、あ, あこっちにちょうだいかあ、ここ何 遠足しのししててんん、んのののここちちゃゃ枚ょうううう、だい、はい、いい、ね、なななれどどぞぞっったたらああははもみで分けようね、はい、分けよう<笑>う今日あったかいね今日外寒かった すごいかこかってる。ないこ汚れようん、うにねん いいね。うん、じゃペザついちゃうん。 このままさん、すごいいい感じ。本当。可愛いんだろうね。まあ、そって。可愛い。いそうです。うち、うちもでもあにいるよ。うん、怖い、マジで、ブランコってこんな怖かったっけ。いや、分かる。大人になってから乗ると怖いと思うよ。<笑><笑>い<やー><笑>うるさいんだけど。<笑><笑><笑><笑><笑>また遊ぼうね。ね。 <笑>ただいま<笑>帰ってきて今お風呂に入って洗濯物を回してるところよいしょ、はああちょっと<笑>疲れた<笑><笑>ちょっとビール飲んだら髪の毛がいってくる<笑>よいし ょ, <笑>、ね、ちょっと髪の毛濡れためましてあけましておめでとうございます 今年もよろしくお願いします。乾杯、はあ。おいしい。ふっ。カメラ気してきた。お腹がペコペコで、よくよく考えたら、朝昼を軽用でピザ二切れぐらいしか食べてなかったわ私。<笑> しよう。シュウマイ弁当を買ってきた。うん、楽しかったな、可愛かった。楽しかったもあるけど、可愛かった。<笑>ああ、可愛かった。それでは、いただきます。乾杯。<笑><笑>幸せ。ああ。<笑> 今年の年末年始はこんな感じでございました今年はね二日酔いにちょっと二日酔い気味にもなったんだけどあんま飲みすぎずどちらかというとあのおっ子めいっ子と公園に毎日行っ て, 行ってちょっと運動したり運動したり遊んでもらったり<笑>して飲みながら健康的な年末年始でした。 <笑>またね春ぐらいに遊びに行けたらいいなって感じ、はあ、<笑>この後はこれを飲んで食べて たっぷり寝ます<笑>自分うちはホッとするね<笑>ホッとするこれはこれで良きこんな私ですが今年一年もどうぞよろしくお願いいたします<笑>乾杯<笑><笑>あ、ビールが美味しい<笑>